Hello everybody, welcome to the channel MVJ Reacts. We are reacting to a non-music video. This is the roots of bandmate Mikyu's hometown Kunmato. Hope I pronounced that right. So let's check it out. ターボーカルやってますコバトミクですっーボーカルサイですはい、ギターのカナミですドラムのアカネですスペースの美サです黒本、皆さん初めてああ2回目ですね2回目か、そういえばインタビューさせてもらいましたもんそうですひどいです<笑>初めましてでしたっけと思いましたけど<笑> 回目ですよね僕いろいろ言っちゃってちょっとねだめだったんですよね前回の言、ねはい方でね先日はねいろいろ僕も失礼したので今日はミクちゃん熊本地元ということでミク、うん、ちゃんのルースを「I wanna say, I love like, so、adorable, right? どうい う, ところでこういとうううっっ失礼です、ね、ういでだから、前回もなかなか失礼でしたけど、失礼ですか<笑>あと、恥ずかしい方、着替えていいんで、大丈夫ですか、じゃあそれでは回ってみたいと思います、レッツゴーさあ、今回は、みくちゃんこと小とみくのルーツをたどりつつ、熊本の街を散策します。 えー、メイドブーツというのは熊本にどういうものがあるんでしょうか、うん、小鳩がもともとメイドさんも知るきっかけとなった働いていたメイド喫茶がある、うん、熊, 本熊本にもう潰れちゃったんだう<笑>小鳩が辞めるときというか小鳩が出るときにもう一緒に閉店みたいになった、うんうんうん、じゃあ稼ぎ頭だったってことでしょうそうまあでもずっといたっ、うん、覚えてます行ってみましょうか覚えてますっ Okay, I got a question. Why is she talking like a thir in, in third person? She's talking about herself. I mean, that's her last name. Kobato? I really should stop trying to pronounce their names. <laughs> But why is she talking like in third person?、Hmm. じゃあ稼ぎ頭だったってことですょそうでもずっといたと覚えてます行ってみましょうか行ってみ、ね、たいそのビルだけでもね、どんな感じかね こ, のこんな奴がいたとこを見てみましょう。こんな奴がいたとこを見てメイド喫茶で働いたことある人<笑>っめっちゃ興味ないんじゃん、やっぱり<笑>いやいや。<笑>でも私は興味ありましたよ。ねー<笑> のはい、仲間に。 お店どうですか覚覚えてます覚えてててまますすすす、ここっっちでででね酒場こ酒場こ<笑><笑>酒場こ<笑>あのあのお酒大好きなんで<笑>なんんあの、の、のおおななななななそうだかか<笑>からなのかなみたたい選<笑><笑><笑><笑><笑> <笑><笑>違うあの違う違うの違うっぽ違うどう違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違ってるけど。<笑><笑><笑> 大丈夫だ。もうないですっ<笑>ぽ。大丈夫ですっぽ。<音楽><笑>ちょっと小ばた。じゃあもう気になったのか、恐る恐る覗いてみることに。大丈夫かな。突然のメイド姿にお店の方も言葉を失います。<笑>スピ e e c h l 全然変わってるっぽ。<笑>あのミキちゃんはですね、神戸出身で、あの元々この店舗で働いていたということなんですけど、元も々ともとメイド気質ありました。 えー、なかったですった前はここが「テキラバー」っていうところまでは聞いてるんですけど そ,、ね、その前がわからないんですね。 じゃあやっぱり少し変わってるね。で、う、も、ん、何年前だっけと7年ぐらい7年8年ぐらい前あじゃなです変わるかもね で, でもここの壁とかそのまんまですとうん、えー、こ, こはいじってないですそうですよねここの壁そのまんまです白壁がねこっちではなかった<笑><ほう><笑><笑><笑>仕込み時間にもかかわらず<笑>気さくに対応してくださるご主人で<笑>よかったです本当に<笑>この辺り食べに行ったなってなんかないですか、うん そうです。こね、あのケーキ屋さ ん,、うん、スイス。スイス。はあ、熊本にね、スイスがあるんです。スイスというね、えー、もう熊本県民は全員知ってるケーキ屋さんがあって、そうんうん、ケーキとかだ。マッチする。ケーキです。うん、<笑><笑>で、なんかみんなお腹す、すいてそうだからね、うん、あの買って、と、うん、でちょっと食べました。やったっこ。スイスによく行っていたというミクちゃん、早速訪れることに。じゃあ、ここ。ここです。ススイス。ねスイス アルバットがよく行ってたっぽ ー, ーっていうか、忙しさ的に大丈夫ですかあ、わかりました<笑><笑>まだお店ね、入りますっていうのちょっと僕、聞いてこようかなと思ってあアポなしなんですかね、はい、家だってやれたら、<笑>すいません頑張ってくださいぽー<笑>、はい、ちょっと行ってきますね、はい、行ってらっしゃいっぽー俺、熊本の店なら、どこでも行けるってケーキとケーキー これでいけなかったらサイちゃんどうするっ<笑>土下座ちょっとそれ見たいっす部長様に確認いただいております庄司の土下座かそれとも取材許可が降りるか果たして一体どうなる結果は後ほどバンドメイドのために取材交渉に They look like they really want to go in there really bad. They're just like, you know, being, there again, they're a g a i n t h e y r e restless, like, come on, I want to go in, I want to go in. たっきり戻ってこない庄司<笑> お, お, おっしゃっていただければすいません庄司 が, が出てきました果たしてどうなったのかあ<笑>あ<ー><笑>さ す, が す, <笑>すごいでもそう恥の方によって<笑>こんな軽<笑>そうな顔 みみんんななででで、で見てててまししたたーはケキいいっっぱるの選くす。皆さん1個ずつ選んでください。 I don't know that flavor. Don't know that. I do know that. <laughs> Cheesecake, I'm <and> familiar <laughs> with. ごろごろタルトを1つ、偉いですね、なばらばらの違うチ類を。人組みみ合わせた飲み物として話題になり 今でも十代から二十代前半の女性に大人気のタビキンが好き当然これ食したことはもちろんある何度もありますかスーユと僕飲んだことないんですよ恥ずかしいからそうだから今日みんなとこれですぐ来るんですジョージ<笑>お前さ一度味わってみたかったってバンドメイドの皆さんを利用するんじゃねえよじゃあ皆さん注文お願いしますどうぞ There's a drink in the Philippines that is kind of similar s i i m looking to that. It's like that fruity. I forgot the name of it and I'm gonna get killed by my. <laughs> oh, my girl's gonna kill me for it. But I forgot the name of、uh, the dish, the drink. But. Omega? Not Omega. I forgot the name of it. But it's similar and it's actually really good. I tried it the last time I was there.、Uh, I am so gonna get it for not r e m e m b e r the name of it.、Uh, let's continue. に、like、い、ね、がと、ね、ーーってとも好きだじゃあねなんかこれはみんな若者代表みたいな感じで、うん、食べましたけど、うん、次はもうぜひとも。 僕の世代で紹介させていただきたいものがあるので、ついてきてくれますか？はい、行きましょう。<笑>そう言ってやってきたのは知る人ぞ知る。熊本を代表する。崩落饅頭うーん。なかなかツボなところに連れて行くじゃない。正直。 高楽饅頭ってハチミツが、ね、あんこに入ってて、えー、白あんと黒あんがあるんだけどこれはねもう本当にソウルフードなんウルフードですね、小鉢もちっちゃい頃から食べてたので回転焼きとかいう名前を大きくなってから知りましたもんそうでしょこれ好楽饅頭っぽうそうそうそうそう あ, ありがとうございますっぽうすごい あ, ありがとうございますで中で持ってってきてですねあっ いただきます。もちもちや。も、うん<笑>うん、ちもち。うん。もちもちだ。そう。もちもちよ。<笑>うん。う<笑><笑><笑>いいじゃねえか。こ<笑> ん, <笑><でも><笑>んなもちもちしていと思わなかった。どうですか、僕のおすすめ、おじさんのおすすめは。おじさんのおすすめはおいしい。<笑><笑> すねねね今日一うれ う,、ね、<笑>日一うれしししそそでです見にもりうますまんらいいいーってててに行ももとととたたこれで熊本市内の街中をだ、ね、歩いてもらって上下ルツきー<笑><笑>すぐ近くともいいです。 Eat horse. I、hmm. wonder what the numbers are supposed to represent. <contestants>、um, 何もつけてないのにすごい味がしみる一瞬で。<concerned> <laughs> <ies> <She's in heaven>. <laughs> <laughs> 久しぶりに帰っってきたというかねうねねそでですよ、ね、つ思たたのはは庄司さんん性格よれ東京だとね。 そう、ナ禍<タッ><タッ>のメガ覚えてもらえたら<タッ>、ね、<タッ><タッ>若い人たちにンドメイド聞いてもらいたいですねぜひぜひ聞いてもらいたいと<タッ>そんなドメイド<タッ>九州の映ありますねと<タッ>ありますと教えてくださいいつでしょうはい5月の226、oh, yeah. oh, okay. 日私たち九州で。 初のワンマンお給仕になるんだ。ー oh, はい、uh, おねはい、そうそうライブのことお給仕って言ってまして5月の26日は福岡のビートステーションにいて私たちワンマンお給仕やりますので、oh. ぜひそちらの方に九州のご新 t s too bad つうぶ t cut off. It wasn't my doing people that was not my doing but、uh, that was fun wasn't it? I enjoyed that. I wish i the didn't t video didn't get cut off though, so we could see you know at least a few minutes more of it.、Uh, I hope that there's more of this maybe for the other band members, you know, that they'll go visit where they're from. I think that d be fascinating because I just learned something new w about you o k n about this as well. So, anyways. I hope you, but yeah, l o o k e I mentioned earlier, maybe you maybe somebody might know what is with the numbers. I, I know sometimes when they mentioned something, they had an asterisk with a number next to it. I don't know what that's about. And that's not what I thought a horse would look like. It looked like bacon to me. But they sure did enjoy it though. And they enjoyed that drink too. Anyways, I hope you guys enjoyed this. And if you did, Please give it a thumbs up and maybe you'll want to subscribe. It would be helpful. And until next time, you guys have a wonderful day or night. Take care of yourself and the ones you love. Bye bye.